こんにちは、G です。今回は Ubuntu m a ま e 21.10 のお話別の動画を用意してたんですが次に回して急遽このテーマを動画として取り上げることにしました13時間ほど前10月14日深夜に MATE コミュニティから 21.10 リリースの案内メールが届きました 公式サイトをちょっと見て、ラズベリーパイ版は近日中とありましたので、寝てしまいました。今朝になって公式サイトを見てもリリースノートだけで、新しい情報は極めて少ない状況でした。ところがラズベリーパイでアップデートを試すと、なんと 21.10 があるじゃないですか。 早速更新してみましたうまくアップデートできない方はソフトウェアとアップデートのアップデートタブで Ubuntu の新バージョンの通知が全ての新バージョンになっていることをご確認くださいそれでもうまくできない方はターミナルで画面のようにタイプします アップデートしながら思ったんですよ。やっちゃったかなというのも前回の動画ウェイランドってどうよでマテデスクトップ 1.26 の話をしたんですがそれって今回の 21.10 の目玉じゃないですか。ネタバラシしちゃったのと同じですよね。 だから 21.10 について話すことがないんです。あとは見た目もそう変わったわけでもないし、アプリが大きく変わったわけでもない。前回動画でこと足りちゃうんですよね。しょうがないんで、本当に色々調べてみました。主要アプリはいくつかがアップデートされています。 具体的には、リ o レオフィス 7.2、Firefox 93.0、Celluloid 0.2。ニュースと言えるのは、Firefox がコンテナ化されたスナップ版に変更されています。ただ、従来のデブパッケージも残っているので、文字らが模索しているということでしょう。 ネットワークマネージャーのバージョンが上がっています。結構こけてましたので、これは期待。ラズベリーパイ関連の情報も少しだけあります。U ブートシーケンスが削除され、USB MSD ブートがサポートされたそうです。それとコンピュートモジュール3のサポートが終了。 コンピュートモジュール3プラスはサポート継続だそうです 21.10 へのアップデートは1時間ほどかかりますブートシーケンスの変更は気になりますので SSD 版もアップグレードしてディスクアプリで速度計測してみました結果は変化なし 相変わらずマイクロ SD 起動より遅い。動画関係ではセロロイドも Firefox も体感できる変化はありません。まあハードが同じなんで当たり前ですが。一回り動作を確認した様子をご覧ください。 イインンッシュインドリだそ う, ですうーん、ヤンキーなキツネザル。相変わらずなネーミングですね。さて、21.10 のアップグレードは必要なんでしょうかマテコミュニティはまだ不具合報告などで盛り上がっています。 21.04 が安定しているので、21.10 へのアップグレードは急ぐ必要はなく、様子見でもいいかと思います。個人的には新しい方にすぐ目が行くんですけどね。アーリーアダプター大好きな方は今すぐアップグレード。待て 21.10 へのアップグレード情報は以上です。 もし新規インストールから始めたい方はまだイメージファイルはないので2週間前に公開した Ubuntu m a まで 21.04 にアップデートするという動画をご参照くださいご覧いただきありがとうございました初めての臨時ニュース的な試みでした 動画が短いと編集が楽。中身がないので本当に楽でした。ではまた次回。